ベタのすみませんに WBC 俊介ですお願いします本日も皆さんにホーチミンの最新不動産情報をお届けします本日紹介していただくのも遠藤さんと杉本さん よろしししくお願いしますお願願いいまますす、はい、今回はこちらでしょうかーチミン中心地1区日本人街のあるベタントンに参りました来ましたね、はい、ついに本丸に来たと<笑>中心の中心真の中心ですよ、はい、ここにやっと来れたかと、はい、やっと来れました偉くなったんですわ、はい、だから清掃ですよ<笑>そういう意味でも、はい、ここはまあどういったエリアでしょうかオフィスがたくさん並んでいる1区になりますねその中でも和食料理店がたくさん並んでいるベタントン街、うん、日本人街といわれる場所に今我々おります そして今日紹介していただくのはサイゴンスカイガーデンと呼ばれる日本人の中でもですね非常に有名なサービスアパートメントの一つです、はい、見たことあるはあったんですけど、はい、中に入るの初めてですサイイゴンンスカイガーデンはですね、はい 東中商事と現地のパートナー企業との合弁会社で運営管理されておりますアパートメントの責任者の方はすでに日本人の方が常駐しております、ね、それ助かりますね、はい、なんか困った時にはその方に相談すればいいってことこですもんね、はい、またその責任者の方だけではなくて受、はい、付けにいるベトナム人のスタッフさんも何名か日本語ができる方がおります初めてベトナムに来られる方でも安心して住めるアパートメントということは間違いないと思いますなるほど、まあ早速な So. なんかありますね、玄関があります靴脱ぐスペースあって、はい、マジ日本っぽい靴箱も広めのものご用意しておりますありがとうございますここにもだって収納ありますねへえー、広いですよここがリビング広いっすね少し明るめのブラウンのローリングを使ってますねこれははソフーァーいいですね、はい はいじゃあすみさんお願いしま す, じゃお願いしますはい345はいその通り<笑>こちらを使えば5でございます<笑>で、さらにここもありますからこれもあるから66座っただけでょっときついじゃん6人家族いけるは、はい、だって待って4人目と杉本さんの場所をちゃんとやってみて<笑>いやいやその座り方はそのその杉本さんのところでやって<笑>足伸ばして座る座り方はそこでやんのよ<笑>おそうですよ めちちゃゃくにテーブルとかもすごい落ち着く家族感じれるそしてこちらキッチンもうこういうのめっちゃ日本っぽいめっちゃ日本じゃないですかそうですね食器棚が食器もだからもうもう揃ってるんですね、えー、す全部ね、はい、で レンジャーリーと4口電気コンロのタイプですねそしてオーブンオーブンも付いてるすげえだっでこれここ98年から建てられてて、はいはい、こういう新しいものもちゃんと取り揃えてるんですね、はいはい、イリノベーションしつつ、はい、いいものを取り揃えてくれてるという、はいはい、これはいいですね、はい、見てください、はい、ここコーキングが新品のたでこことか詰めてるんです か, <笑>ですか<笑>この水回りのコーキングっってて、はい、結構使ってるとですね、はい、カビが ててきたりしてしまいまいここをですねコーティング打ち替えるとも、うん う, うん、う真っ白になって清潔感が出ますねほんと全部してありますね、はい、この水回り系のところは、はい、ここ何なんですかこちら日本でいう勝手口ございますえー、マジでその日本式で作られてるんですね家が<笑>うわ出れますこちらキッチンのシンクでございますはい、はい、広いいつもだとほんとこの半分ぐらいですね2つに分けられてますよねなるほどだからもう洗い物とかもこんなこんなできるわけですね、はい これはいいですよ激ですすよ激そして次はどちらでしょうあはい廊下にも収納があるんですねこちらも大きいそして深い奥ティがありますですねそしてこちらがスモールベッドルームですベッドがシングルタイプで、はい、お子さんとかまあでも男性とかでも全然いいです別にね、はい、そしてここも収納ますここも 奥行きありますねそしてデスクもございましてスモールベッドルームとして使用されているんですけれども単身者の方が住まれたりする場合ですね2つ寝室いらないという場合もあると思いますその場合はこちらのベッドを撤去して、はい、このお部屋を在宅ワーク専用のお部屋に変更することもできます確かに今コロナで在宅ワークする方増えてますもんね、はい、コロナ期間中の間はこちらの寝室を在宅ワーク仕様の内装に変更できます変えてくれるんすね予備 めっちゃ元気圧でーすコロナ禍で今インターネットの速度を気にされているお客様は増えてるあー確かに在宅でね、はい、ネット使ってそのズームの会議だったりとか、はい、そういうので遅いとねもう落ちたりするんですよ、はい、大丈夫ですかここはいそういった需要がございまして、はい、こちらスカイガーデンではインターネットの速度を上げ、はい、ましたこれはいいもうここでできますもんねだからそうなるとね、はい、最高じゃないですかすっ そして、こちらがマスターベッドルームマスターベッドルームわあ広いっすねやっぱね奥行きあってこれはでかいでしょ180キングキングいやこれマジでキングよりでかく見えますめっちゃでかく見えるこちらのデスクもありますし、はい、ここでもだからちょっとした仕事もできてで夫婦で住まわれても奥様が化粧とかする、はい、鏡もご用意しておりますと、はい、さあ次の部屋行ってみましょう、はい、あれ 収納でございますウォークインクローゼットっていうかめっちゃ広えー？ここに金庫もあってあお掃除の方とかも入るからやっぱ重要な貴重品とかをここに入れたりとかできるというこちらは何でしょうトイレです出たよ強さはいオシュレットありますやん、はい、電気式のオシュレットがついていますこれ嬉しいですね本当にだからやっぱ最初に感じた日本っぽいっていうのが随時感じますいろんなところで、ね、バスルームでございますああ らバスルームでマジで洗面台とかもほんと僕の兄貴の家ですこれ<笑>この感じ鏡広くて、はい、で洗面台もここも広いっすもんね普通のとこはもうちょっと半分ぐらいですもんねあドライヤーあるドライヤーも備え付けじゃな い, いですかドライヤーとかね買わないとないんですよね僕の家なかったっすわここにも あ, ありがたいこのねこの間無駄にしないっていうのが僕の好きなところです洗濯機もありますし、はい、マジで<笑>本当ト日本じゃんこれここに座って頭とか洗えるやつですよ広いっすねこのバスタブと流し場これが分かれてるバスルームって、はい、そんなに高知民多くな い, んですよいや確かにないな つるぎすぎやん。ろ<笑>本当にお風呂入ってる人みたちもましでないなーって考えてるこれお父さんがお風呂入りながら、うん、お子さんが自分の体を洗ってみて、はい、それを見守るというシチュエーションも可能と。これなんですか、須藤さん？洗濯カゴです。入れて洗濯をここで。 やるというそうですね洗濯物の服をこの中に入れて、はいえー、バルコニーで干したりああ、はい、なるほどそしてバルコニーどこですかいやバルコニーに参りましょう、はい、バルコニーはい広っ隣の部屋とつながってるんですねはいだからこんな広いのね寝質からもバルコニーに入れることない網戸がございますええー。マジで日本じゃないっすからえっ あれ、ここ一見えますよ。吉野家も見えますね。日系のレストランに行くにも、すぐの場所という。はい。 本当にオフィスに行くにもご飯食べるにしても立地最強徒歩圏内で全てが収まるリッチですそうイオンモールのバスのお迎えもここ来ますもんねはいそれめっちゃ助かるんですイオンのシャトルバスがですね、はい、定期的に出ていますイ回はファミリーマートさんの1号店がありますからそこはもうねマジで日本のものめっちゃ揃ってますよね揃ってます、ね、一番揃ってる、はい、ファミリーマートの中でも一番揃ってるのはそこにんですよマ、はい、スターベッドルームの窓になってます はい、ちょっと見た目が違いますよね違います、はい、これ実はですね、はい、扉が二重になってます、えー、寝る場所なので、はい、窓を二重にして外からの騒うをなるべくカットした状態でお休みいただくことができますバルコニーではやはりちょっとクラクションの音だったりが聞こえましたが、はい、寝室に戻ってきてどうでしょうか 中心地にあるマンションなのにほとんど音聞こえないですねのマスターベッドルームでは二重の窓になってますからこれは助かりますわはい、はいはい、それではここまで最高のスカイガーデン部屋い出たらただで借りる、はい 申し訳ありません実はですねこちらサービスアパートメントという部類になっておりまして、はい、サービスアパートメントはですね申し込みを入れるタイミングだったり配送向きだったりによって、えー、家賃が少し変動しますなるほどだから僕がフィックスで当てることができないってことですねそうですじゃもう無条件に不正解悔しい、はい だ知りたい方は、ぜひ、えのあせさんに、問い合わせしてみてください。はい、そして、いろいろ他にもあるんですよね。はい。部だったりとか、ルール何があったりするんですか。ジム、プール、サウナ、キッズルーム、ゴルフ練習場、さまざまな教養部がございますので、この後、中川さんにご紹介をします。あー、なるほど、はい。そう、ここ、キッズルーム、広いですね。はい、もおもちゃも多い。すごい多いです、はい。そして、ここはプール、大人用のプールと。 ここあれですね。囲まれてるからすごい影になってすごいいいですね。涼しいです。はい。涼しく入れます。特にですね。はい、イノベーションされたサウナがございますので。これはいジャグジーのございます。あったかーい。ここは確かだったと。はい。なるほど。綺麗に作り直しました。こちらがサウナです。マジでめっちゃ綺麗ですね。右側が赤いサウタ 左側がスチームサウナですこれでもうプール入ってでサウナ入って疲れとって最高の休日過ごせますよどこにも行かずともここででは次どこ行ます テ ニ, テ, ニねはい、テ, ニテニスコートをしますすすテテテニニニスススコココーーートトトででねがまたこれも中にあるからあんまり日に当たらないまま開け、ね、しないで椅子が楽しめますねめっちゃいいこちらの奥にはバスケットコートもあります次はゴルフ練習場ですゴルフの打ちっぱなしですかはい練習ができる場所です駐在員の方たちの趣味ナンバーワンがゴルフですからねはいそれをここで練習できるとブンティッナ 楽器演奏ルームです楽器演奏ルームがあるのは数あるサービスアパートメントの中でもサイゴンスカイガーデンだけです僕ギター弾くからマジで嬉しいっすも<笑>ちろん弦楽器だったり管楽器も弾けます備え付きのピアノもご利用いただきます趣味がもう楽器弾きたいけど、はい、どこ行きゃいいのってなったらもうここに来ればねはいなれるというマージャンルームですマージャンルームえこれも初じゃないですか初ですね で、タップのちゃんとね、全自動のやつって書いてあるんです全自動。一緒にやられる方、お一人でもですね、はい、運入居者の方がいらっしゃれば、はい、外部の方が合流して麻雀をすることです。なるほど。カラオケ読書量です。カラオケ、はい、カラオケできるんですか、はい、本はすごいたくさんある。はい。めちゃくちゃある、はい、本の量が。すごいですね。で、このオケは… これですかカラオケ機器もスピーカーもご用意されてます確かに防音ですもんね、はい、結構音遮断してますねそあここははい、はい、ヨガルームです あそういうヨガとかをやれるんですね、はい、そういう教室が開かれたりもするんですかえ有料ですが、はい、教室を行っておりますお子さん向けの空手だったりとかダンス教室なんかもこちらで行ってますここは乾燥、はい、機が置いてある共用のエリアですあ、洗濯して、はいまあ、乾くのを待つの面倒くさいなと思ったら、はい、ここに持ってきて、はい、乾かすことができる、はい、はい、無料でご利用できちゃうなるほど いいですねこちら本日ご内覧いただいたお部屋お部屋の広さが79平米、はい、おー広いですね、はい、バルコニーが17平米、はい、へーの2ベッドルームになっています他にもねさまざまなレイアウトをご用意しておりまして、はい、単身者用のスーディオルーム、はい、こちらであればお部屋の広さが35平米の広さからご用意されています 最大の広さはですね、はい、3ベッドルーム住宅のスペースが181平米、うん、広いめっちゃ広い、はい、お客様とか呼んでね、はい、パーティー開くような方には是非最適のお部屋となっております、はい、色々様々ご用意してますので、はい、もし気になった方がいたら是非こちらの方、はい、エナセットさんのリンクの方に飛んで問い合わせしてみてください是非お見ません。せよろしくお願いします、はい、それでは以上ホーチミに最新不動産情報でしたまた次回お会いしましょうさようなら